皆さん、こんにちは、えー。星の写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します。どうもどうも。今日はいつもよりワイド目に撮ってますね。まあ、こいつがね、入らないからさ。<笑>今日は珍しくですね、この天体望遠鏡のレビューをしたいと思います。えー、星空ってこう、それこそ星の数ほどね、見るものがありますから、<笑>どこに何があるのか、何を見ればいいのかわからないと。今ってこう、スマートフォンでね、製図アプリとかあるけど、 な見ようとしているものの対象の大きさとかねえ形とか姿形とかが分かんないから見ててもそれが実際自分が見たいものかどうかって分かんないんですよね。でそんな悩みをですね解決するのがこのセレストロンのススターーーーエクスプローラーっていうシリーズですこれですねめちゃめちゃすごい機能があってこの天体望遠鏡の使い方を覚えれば、まあ、大体の人がですね星を 十分に楽しめられると思いますので今日の動画は子供が天体望遠鏡欲しいって言ってたなっていうふうに考えてるお父さんお母さんそれから子供と星空一緒に楽しんでちょっとおうち時間充実させたいなっていうお父さんお母さん昔天体望遠鏡やってたんだけどちょっと目が悪くなって星をこうね入れる天体望遠鏡で操作するのもなかなか億になってきたんだよなって 星空の楽しむことを、えー、諦めかけているご年配の方そんな方に見てほしい動画です。 はいこのセレストロンっていうメーカーについてご存知じゃない方も多いと思うので、えー、ご紹介するとですねアメリカの天体望遠鏡メーカーですね割と老舗の天体望遠鏡メーカーで、えー、世界でいうと、ね、こういうスターセンスエクスプローラー今日紹介する商品のシステムを作ったりとかで。 えー、老舗とは言ってもですね常にこう新しいものを生み出し続けているイメージの会社ですで今はですねこのセレストロンを扱っているのが日本国内のの天体望遠鏡メーカーカビクセンなんですね商品的にはすごく、えー、安定のあるものが今は供給されているっていうイメージですかね でですね、いつものんと使い方とか説明するんですけど Vixen の, の YouTube チャンネルにこのスターセンスエクスプローラーの使い方動画が載ってるんですけどそれがね、めちゃめちゃ分かりやすいんですよだから使い方は基本的にはそっちの方で見ていただくとしてこの天体望遠鏡がどういう商品なのかっていうことだけお伝えしたいと思いますまあ、えー、一般的なこう外観の天体望遠鏡ですよねただ違うのがここですよここここはですね ななんかおかおしなことになってますねでここベローンって向けると、はい分かりますかね、これ鏡がついてるんですねで。これ何をするかというと、ですね電スマートフォンですよスマートフォンをここに装着すると<笑>、はい。そうするとえ、こっちから見たときにね、ほら、鏡にからこうスマホのレンズ見えます これね、あの調整できるんですよ、こうやって。スマホの位置を調整できるんですよ。スターセンスエクスプローラーのアプリがあるんですよ、アプリ。でこれを起動すると。まあ、そうするとですね、分かりますこの望遠鏡の向いてる向きに従って、このスマートフォンが動くスマートフォンの中の製図が動くんですねで。こういう商品って今までもあったんですけども、 このスターセンスエクスプローの違うところはこの鏡なんですよ今までのやつは天体望遠鏡の向けた向きをこのスマートフォンのセンサーが感知をしてあたいこの辺見てるんでしょっていうふうにやるのが今までのやり方だったんですよつまり実際合ってるかどうかわからないわけですよね iPhone はそこそこ精度いいですけど Android その方位センサーとか GPS とかねそういうやつ の, その性能ってまちまちだから実際向けてるのに全然そういうのなしに、えー、肉眼でこう見ようとすると、えー、冒頭に説明した通りどこ見てるか分かんといと、えー、何を見てるのか分かんないしそもそも見えてるのかどうか私の見たかったものはこれなんですかっていう状態に。 なっちゃうですねだから、ね、結構根気強く習得していかないと天体望遠鏡で星を楽しむっていうのは、えーま、月はいいけどさ、うん、土星とか木星だって土星とか木星だって形分かるけど実際にだからそこは苦労してたんですけどこの「スターセンスエクスプローラー」が違うのはまさにこの鏡なんですよ。この鏡に映った光をスマホのレンズがキャッチしてるんです。 この実際このスマートフォンのレンズに映った星を認識してあなた今この辺見てますよねっていう風に星図を合わせてくれるんですよだからこのスマートフォンで見えているところと実際望遠鏡を覗くところっていうのは基本的に一致するんですねえこの機能ですねすごく画期的でえとちょっと天体写真の話になりますけど天体写真を撮影する時に似たような機能が あるんですよプレートソルビングっていう風に言われる機能です要はこの端末コントローラーなりパソコンソフトなりに入っている情報この製図の情報ですねと実際に見えているカメラの映像を解析して位置合わせをする。であなたこの辺今見てますよっていうふうに位置合わせをして教えてくれるっていう。 えー、それがフレートソルビングっていう機能なんですよそれと同じことがこの入門機でスマートフォンでできるっていうねこれはね本当すごいですよ最初見た時やった時ねマジで感動したんですよ<音声>、えー、と所沢のね航空公園っていうそこそこ明るいところがあるんですけどもそこでこれを使った時に まあ、低い位置にある星を入れましたとこうやって入れましたとおお合ってる合ってるまではいいんですよまではいいんですよねでねその後ね反対側をこれ見たんですよ反対側反対側見たらバッチリ合ったんだよねこれねすごいことですよ正反対のところを見てバッチリ合うっていうのはめちゃめちゃすごいんですよで使い方はですね、まあ、初期設定ある程度必要ですけどもそれを、えー、初期設定したら スターセンスエクスプローラーのこのアプリの中に、えー、結, 構結構なるような、ね、天体情報があるんですよ。でこれを天体を選んでそしたらまあこうやってね あ, のあなたが見ようとしてるのはどんな天体ですというような説明があってそうすると こ, こ出てくるのでこのスマートフォンの指示に従って動かすだけです。で面白いのがねこの見たい車体に近づいていくとどんどんどんどんね、えー、このこの製図が アップになっていっ て, って見たいものがこう中心に入るとピローンってこう緑色に、えー、表示が変わるんですけども通常この天体望遠鏡にはあの2つ接眼レンズって言ってね倍率が変えられるやつがついてるんですよ惑星を見るための倍率の高いやつと、まあ、月とか見る倍率の低いやつがあるんですけどその倍率の低い方で見れば、まあ、ほぼ中心にもう入ってるような状態だったんですねで。そこから 実際まあこことこのスマートフォンで見てるってことは、まあ、若干ね若干差があるのでえ中心に追い込んで接眼レンズを高い倍率のやつに変えておーって見るっていうような観測の仕方になるんですけどもまあねほにこれはねもう革命的です今まで天体望遠鏡を使ってて挫折した経験のある方はですね本当にこれ使ってほしいもう一回えチャレンジしてみてくださいでこのスターセンスエクスプローラーが だいいいた万円ぐらいですねでこの上に DX っていうタイプデラックス版がありますそれが5万円ぐらいなのかな違いはこのスマートフォンドックがね LT の方はこの天体望遠鏡に直接ついてるんですけど DX の方はこっちの、ね、三脚火台の方についてるんですよだから、えー、これだけでも終わるって人はこれでいいですし、えー、ゆくゆくはね天体望遠鏡を付け替えてちょっと。 えー、違うものを見てみたいともっと良くしていきたいっていう人は DX 版を買った方がいいです。あとは LT の方は非常に軽くてこれお子様でも持てる重さです。DX の方は、えー、ちょっと重たいのでお父さんお母さんと一緒に使うっていう感じかな。これどの辺まで見えるんですか使えるんですかその空の暗さ的にね。えっ、ー、とね基本的には基本的な考え方としてはこの鏡に星が映って このスマートフォンに星がこうキャッチできるような場所でやれば OK なんですよ。あの街灯とかがこう横かが横ら入っってきたたりすするの、ね、やっぱ難しいみたいみです私が試したその所沢の航空公園っていうところはまあ街灯はそれなりにあるところなんですけども基本こう上の方をね向けて横から光が入らないようなところで作業をしたら問題なくできました。 実際星が見本当に見えるようなよく見えるような暗いところに行くともうバッチリですだからこの天体望遠鏡を使って、えー、星を見るっていう行為が結構ゲーム感覚ですね。このアプリの中に入っているこのデータをもとにねデータをもとにもう片っ端から見ていけるわけですよ。 これ見たいなこうやってやって。あ、こんなもんか。じゃあ次見よう。おお、これ結構すごいなみたいなね。そういうことを、どんどんどんどん次から次へと、星空担保っていうかね、できるんですよ。すごく楽しい。だから、お子様も喜ぶんじゃないかなと思います。あの、天文リフレクションズさんの動画で、この実際スターセンスエクスプローラーを操作している画面をですね、動画にしてたりとか、あと、天竜さんが結構ね、充実は記事を、えー、書いてます。 それも概要欄に貼っておきます。それから、えー、この単体望遠鏡の使い方動画がですねすごく丁寧に説明されているビクセンの YouTube チャンネルの動画もですね概要欄に貼っておきますので、えー、ぜひこの後見ていってください。はいそれでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さようならバイバイしたっけねー。でしたっけしたっけー。